えー、それでは、えーえー、パウチ用カバ ー, ー並びにヘルニア抑制具について、えー、説明させていただきます、えーえー、事故や病気のために、えー、いわゆる肛門から、えー、便を排泄できない えー、人のために、えー、人工肛門というのをつけられて、えー、いる方がおられます、えー、私も実は、えー、2019年の8月に、えー、から200日間100200日間、えー、人工肛門う装着者でした。 えー、その人工肛門装着者の方を一応オストメイトと世間では呼ぶようです。で、えー、私の場合はあ大腸が詰まって、えー、結局おへその横に、えー、このおへそのがあってこの横にいわゆるう小腸を 手術でここから取り出しましてこの小腸から便が出てくるような状態の手術になったわけです。でここから便が出てくるやつはこのこれがですねいわゆるその、えー、まあこの管は こ の, えー、この管はストーマーって言うんですけど人工肛門のことをストーマーって言うんですけどもこのストーマーから出てくる便を受け止めるものをストーマー装具と言います。でこのストーマー装具っていうのは、えー、ここに、えーとえー、粘着剤がついてましてこれを剥がすとですねこの粘着剤をこれを剥がすと。 この中がえ袋になってます。で、これをですね、このいわゆるここにこう貼り付けるわけです。そうすると、えー、これから出た便はこの中へ、えー、収納されることになります。で、これがえいっぱいになってくると、結局これから、えー、このキャップを外してトイレ行ってこの中のものを全部おお処理出して。 またこれを締めるということ、まあこれが1日に1日に何回かこの作業が必要になります。で、そこで一番困ったのは実はこのいわゆるこいつがここへ引っ付いているとこの粘着板でこの人間のお腹ええっとおなに張り付いているわけなんですけども。 この中の圧力がどんどんどんどん高まってくるとその圧力で、えー、これが剥がれるという要素になります。また、えー、この中にたまった排泄物の重量でこれをずり下げて、えー、剥がす力に、えー、変わるということもありますし、えー、まあ、えー、これに外力が働くと、まあ、いろんな要素が、えー、この粘着剤 でついているうこのパウチを剥がそうとすることになります。でこれがですね、いわゆるう夜のないや夜中にこの間からこれが漏れると下着等衣服寝具いろんなものにそのいわゆるういわゆる液体性の便が、えー 当然つくということでありますこれがね何回も続くと本当にねあの患者っていうかは困ります。あまりにも何回も続くとねもうほんまに生きていることがもう嫌になるほどやめようかなというほどあの、えー、つらいことになります。そここでなんとかこれを 解消する方法はないのかということで考えました。でいろいろ原因を考えますとここに例えばですねあのズボンのベルトとかそれと下着の、えー、ゴムバンドとかそういうのがこの上に来ますと、えー、袋がこれぐらいの容量があるにもかかわらずここで押されてしまってこんだけしか、えー、いたまらないことになるわけですね。 だから十分容量があるにもかかわらずそれがそのいわゆる、えー、中のここに、えー、気圧水圧その他内圧が上がってこれを剥がそうとする力に、えー、なるのではないかと。ですからこれが抑える力が働いてもこの抑え る, 抑える力をこれを袋を抑えずにこの面板だけを皮膚に抑える。 ものができればその問題は解決するのではないかというふうなことで考えたのが実はこれなんです。えー、これもそうなんですけどもまあおなかにこういうふうに貼り付いている状態のところへですねこれを結局このおこれを差し込みます。そうするるとこここのののいいわゆるこの粘着剤のお間へこいつが 入ってきますんで、この状態で。えー、逆。<笑>ごめんなさい、逆ですね。こうですね、こう、この状態で。こ, この状態です。この状態で、これが、こう入ってきます。この状態で、こう、こういうふうに入ってきます。そうするとですね。 えー、結局こういうふうなこういうふうな状態になるわけです。そうするとこちら側は一応おなかですねそうするとこれに外力がこう加わってもこのいわゆるバネの力でこういうことになりますんでこのバネの力はこいつに伝わっていわゆるこの周りのこの面板の周りのいや面板を押さえる力が メンバーを押さえてくれる力に変わりますしたがって、えー、この袋を押さえることなく、えー、メンバーを押さえる力に変わってくれますので、えー、これの接着力が、えー、弱くなくても押さえつけてくれることになりますそれともう一つは えー、この中にたまった弁は重量となって下へずり下げようとする力に変わりますので、えー、実はこれはけんざん状お花で使うお花を生ける時に使う剣山というのがありますね剣山状の突起を、えー、この表面に設けました。 そうするとここに着衣がかぶりますと例えばこの上にかぶりますとこのようにあのずれ止めになりますので、えー、お腹にひっついてるところのところへ当然あの下着とかシャッとかがかぶってきますんでそれをちょっと引っ張った状態で押しつけますとこいつが。 えー、衣服が上引っ張った衣服が上へ戻る力を利用しますと、あのー、ここに溜まったこの重量をこのパウチカバーそのものが、えー、排泄つの重量を負担してくれることにもなります。したがって、えー、これを剥がす力が弱くなって漏れが起こりにくくなるのではないかと考えております。で まあ、こういう形ですので、まあ、右利きの場合左利きの場合どちらからでも差し込めますの で, でこのストーマーが、えー、おへその左に設けてる人でも、えーえー、右に設けてる人でもどちらでもお 使, う使うことができます。そして、えー、この、えー、脱着行為は ここ へ, ここへ差し込むんで抜くこの2つの行為なので非常に簡単ですだから便を出す時にこいつを一応まあこうえ外すわけなんですけどもその時にえまあ衣服をめくってでこれをえ外してこいつを絞り出して。 次は、えー、こいつをまた、えー、ここへ差し込むという、えー、差し込んでで、えー、衣服をかぶせるとでそのかぶせた状態はこういう状態ですので こ, このかぶせた下着がこれに、えー、触りますので、えー、その下着をちょっと下へ引っ張り気味にして下着を押さえつけるとこいつそのものが、えー、この。 えー、排泄物の重量の半分ですねこの面板の接着力で半分そしてこのパウチカバーで半分っていうことになりますので、えー、剥がす力が弱くなるのではないかと考えました。えー、あのー、私もこの病気にな る, なるまでにはそのいわゆる うんと多目的トイレによくついてるオフトメイトというふうな器具もついてるがよくは分からなかったんですけども結局そういう障害のある方が、えー、街角で、えー、トイレをしたくなった時にこいつをあれを使って出すとまあこれが使いやすい位置にあれを設けてあ る, あるんですけどもそういうふうもう何も分 か, 分かりませんでしたがあ自分がその。 実際に被害者になってそのことがよく分かりましたで僕の場合は幸いにしてあと大腸が詰まったわけですけども2回の手術で結局はこれも外すことができて今は健常者と同じ状態になりましたがあの時の苦しみが非常に辛いものがありましたのでなんとかその苦しみを 取り除くものができないかと、いろいろ試行錯誤して、えー、考え考えていろいろ作ってみました、えー。まあこれはそれまでにあのー、この作品の一部ですけれども、あのまあいろんな考え方からが、えー、このあれを急を考えてきました。で、このベルトをここで思い切り締められないっていうこと。 ベルトを締め付けられないということはそのいわゆるズボンでもダラダラにしか履けないのでダラっと垂れ下がった状態で非常に情けない状態でズボンを履いているということになります。でこれをつけることによってこの上からベルトを締め付けてもこれそのものは仮に押さえつけられてもこの空間は空いてますので。あの パウチの袋をおむつの入ってるパウチの袋を圧迫することはありので、えー、ないので漏れ、えー、が非常に少なくなるのではないかと考えております。えー、これが、えーとえー、パウチ用皮並びにヘルニア抑制具の働きです。 えー、以上で説明を終わります。ありがとうございました。